それでは、今日の計算奇数学1の授業を始めたいと思います。で前回は、女優付き序談の話から入りまして、であのユークリット語助法 の, あの前の段階として、その、まあ、間のいや、イデアル の, その定義の確認ですとか、それから、とまあ、ユークリット世紀の定義の確認をしました。 き今日はそのゆっとご情報の、まあ、メインの部分に入っていきたいと思いますえ。テキストは51ページからなんですけれども。 とまあ、テキストにはいきなりユークリット誤助法のアルゴリズムからの載っておりますが、一応それ以前にその、まあ、ユークリット誤助法 の, その、まあ、根拠とある定理をとその証明を確認しておくことにしましょう。 この定理の過去で EA って書いたのは、ユークリダンガルゴリズムの略ですので、まあ、一応、あの、後で識別するために書いたものですから、皆さん適当に書いてください。で、まず定理からいきますけれども。 まあ、一応、もう一つを断っておきますと、この章でこれから計算するあの計算というのは、一変数の多項式間上で一般にやりますけれども、一応この定理はもう少し基本的な部分で、整数に関する定理の証明を書いていますが、だいあの同じことが一変数多項式間版にも当てはまりますので、そのつもりで見てください。でまず、と A と B を整数としまして、で、大小関係は まあ、どちらも0以上でさらに A の方が B と等しいかそれ以上であるということにします。でえー、とこれまあ 対してですねこの A と B に対して乗用付きな序断を繰り返すことで R0R1 から R のラムダプラス1までの整数および 91から9ラムダまでの整数を次のように定めます。 まず R0 は A と置きましてそれから R1 を B と置きます。で でこの次の定義式は、この R2 の定め方なんですけれども、まあ、この式の形から見てわかると思いますが、R2 は R0 を R1 で割った乗与ですね、そして定義しなさいということです。で以下、これを、のこの R のインデックスを増やしながら繰り返されます。 相番目のところではその R の i プラス1という数は R の i マイナス1を R の i で割った乗与として定めますで。あと最後の方なんですけれども。 最後から2番目のですね、R のラムダはこのような形で定めると。で で最後は、R のラムダプラス1が0になるようにします。ですので、最後は、その R のラムダマイナス1は R のラムダで割り切れるというところまで、この計算を繰り返します。で、一応この定義でいきますと、 このラムダの値の範囲なんですが、一応あの B の値はあの 0, 0もあの含まれますので、B が0のときには、このラムダ、この、 生成されるラムダの長さは0に、ラムダのインデックスは0に止まるはずで、で、でえっ B、と、が正の場合にはあの、まあ、ラムダも正の値を取るということが分かると思います。<笑> でこの時、えーまあ、このようにしてその、まあ、定義されるこの R1 から R のランダプラス1というのをその、まあ、A と B で生成される常用列というふうによく呼びます。 えーまあ、時々、その常用率という言葉を使いますが、それはあのこのようなものだと思ってください。で、と主張は、えー、と次の2つがありまして、まず、このアルノラムダーっていうのが実はあの A と B の GCD に等しいと。というのが1つ目の性質で。 2つ目の性質主張としましては、えー、と B が正、えー、ならば、えー、このラムダの値の上態なんですけれども えー、とログファイ分のログビープラス1を満たします。ただし、このファイという数、値の定義をしていませんでしたが、えー、ファイというのは、2分の1プラスルート5という実数です。でまあ、あの小数で大雑把に近似しますと、大体 1.62 くらいとなりますでちょっと皆さんにお聞きしたいんですがこの二分の1プラスルート5っていう実数これはある特別な実数なんですが何ていうか知っている人いますか合否<笑>、はい、そうですね金比です。 でえー、とまあちょっと黄金比に関して詳しいことはあの、まあ、この授業の範疇を超えますので、ここでは詳しくは述べませんけれども、えー、とりあえず、ファイという、この黄金比は、次の二次方程式の根となるあの数です。 えー、ということでういうところにそのなぜ黄金比が出てくるかというのも、まあ、ちょっと興味深いところではありますが、まあ、その辺も含めてこれからこの定理の証明について説明していきたいと思います。 その証明なんですけれども、そのまず一番の部分に関しては、とあの実はもうテキストにあの載っています。で、まあ多分このユークリットのご情報自体に関しては、そのもしかすると、とまあ、去年のですね、台数入門の授業で触れたかもしれませんし、それからあの証明自体も多分それほどあの難しくはないと思いますので、ここでは割愛いたします。 ですので、まだ初めて勉強するという人は、このテキストの、ね、5.51 ページの定理 4.15 の証明を確認しておいてください。 でここでは、この2番目のですね、この証明について説明しますが、2番目はその何に関する証明かというと、この A と B から整理される常用列の 長, 長さに関してですね、A と B から最大そのどの程度の長さの常用列が生成されるかということを述べたものです。 一応、2番目の仮定で B が正としておりますので、先ほどちょっと触れましたが、ここ B が正のときはこ、このラムダ、この乗列率の長さも正であるということがあらかじめ分かっております。 でまず、このラムダが1のときなんですが、えっ、ー、と、ラムダが1のときは、うん、そうか、えっ、ー、と、不等式は、まあ、地名ですね、あの成り立ちますので、ラムダが1のときは OK と。ですので、 ラムナがその1より大きい場合を考えます。で、この時 えっ、ー、と、i が0からランブダマイナス1に対して、この定理の証明のために次の不等式が成り立つことを示します。えっ、ー、と、これ、あの、式に星印書いておきますけれども、えっ、ー、と、R の えっと、ラムダマイナス I。えっ、ー、と、R7 ラムダマイナス I っていうのは、この R ですから、これは具体的にこの乗用率の要素なんですけれども、この乗用率の要素が、ラムダマイナス I 番目のこの乗用率の要素が、えっと、まあ、ファイの I 乗に等しいか、それより大きいということを示せば、あの、十分ですので、まあ、これを示せば、その定理の主張が示されるということになります。それはなぜかというと、のこれから書きますので、まあ、これを示せば十分だと。 で、なぜこれを示せば十分かということをこれからあの説明しますけれども、でがそがラムダマイナス1のときにですね、と。 ア、え、イ、ー、がラムダマイナス1でこれを代入しますと、ラムダマイナス1を代入しますので、の R の1を考えておくことがありますね。ここはアイがラムダマイナス1のときというのは。アイム1のいアイム1を考えておくことがでる。で、アイが1というのは、と、まあ B だったわけですけれども、 これがですね、実はえとこのファイのラムダマイナス1乗でしたから押さえることができます。えっと、それはうーんと。 あそうかそうかだか ら,、えーとだからこれ、これが成り立つと仮定するわけですね。これが成り立つと仮定すると、えー、と i がラムダマイナス1のときには、これが成り立つはずだと。で、えー、ここからですね、その、えーとまあ、こ の, 次の、次の両辺の対数を取りますと、 ログ B、これ単に両辺の対積といことですね。辺左辺がログ B となって、右辺がログファイのラムダマイナス1倍となって、こういう不等式なわ で, ですね。で、それを変形させますと、あとはこの不等式をそのラムダについて解くといいますか、ラムダのをどちらかの右辺か左辺か。 まあ、どちらかに残すというわけですね。まあ、両辺をログファイで割りますと、こうなりまして、という形で、 最終的な不等式を導くことができます。ですので、えーっとまあ、ここから先はこの星印 の, この不等式をこうあの示しましょうということになります。ここまでいいですか こ, れでまあ、この星の式を、まあ、機能法で示します。でえまずあの愛が えー、ゼロに等しいときですね。i がゼロに等しいときなんですが、えー、これはあのー、R のラムダになるんですけれども、えー、R のラムダっていうのは何だったかというと、とうとこの乗列の最後の要素なわけですね。でこれはの常に 1以上になりますので、そうしますと、1はファイの0乗、ファイの0乗も1に等しいですから、愛が0のときには、この星印の不等式が成り立っているということがわかります。で、次に愛が1のときですね。 えー、ちなみにの一応答っておくとこの機能法ではその、えー、と i に関するその性質を証明するのに、えー、その i マイナスあそうか i マイナス1と i マイナス2の、まあ、2つ の, あのそれまでの要素を使ってあの証明するんですが一応、まあ、それが あ, の、まあ、ある程度見通しがつくようにこの i が0の時と1の時両方示しておきます、えー、と -1 の時は、えーと R のラムダマイナス1となりますけれども、でこのときは、えっと、ラムダマイナス1番目 の, あの要素ですので、まだあのこれ、の R のラムダで割ったときの乗与、正の乗与が存在するわけですね。そうしますと、 まあ、少なくとも、その R のラムダよりは真に大きい。ですので、R のラムダプラス1以上であるということになります。で、i が0のとき の, の不等式から、この R のラムダは1以上であることを示しておりますので、そうすると、これは2以上であるということになりまして、で、えー、実はね、先ほど、その、黄金のファイの近似値を書いたのは、ここなんですけれども、実は、 これ2ということですので、このファイの1乗以上では、で、下から押さえられるといことがわかります。ま<笑>えっと、もう一回言うと、その、r のラムダマイナス1と r ラムダの代償関係は、えっ、ー、と、これまだ、その、r のラムダまでは、その、ロでない乗用列ですので、 R マラムダマイナス1は R マラムダより真が大きいと。で、R マラムダが1以上ですから、これは2以上であると。で、黄金比と比べると、黄金より等しいかす強い大きいと。ですので、一応この不等式は、のこのようにして i が0と1のときには、こう、あらわにこう、示すことができるわけです。 あとは 一, 般の場合一般の場合なんですけれども、えっ、ー、と、r が、えっと、2からラムダマイナス1のとですね。 ここで、その、この黄金比ファイというのが、実はこういう二次方程式の根であるということを使います。ですので、この方程式から、そのファイの二乗というのがファイプラス1に等しいということをこれから使います。これを使いますと、 えー、R のラムダマイナス I が、えー、に関してそのラムダマイナス I とその一、えー、つ先の要素とそれから二つ先の要素の三つの あの要素の間にあのこのようなうんと不等式が成り立つわけですね。えー、これは何かっていうと、その先ほど、うん、上の方にちょっと出ていますけれども、あ, あ、そうか。えー、っと、まあ、上のようにしてこの乗用列を定義しましたよね。で、乗用列を定義した際に、うん そうこの小、9の i っていうのは小なんですけれども、小はあのここでは必ず1以上の正の値を取っておりますので、そうすると、この、まあ、あの、九 i が一より大きければ、あのこの、 あの不等号ですね。等号なしの形で不等号が成り立つと。で、えー、ともし QI が1のような場合にこの等号が成り立つという形で、そのこれはもうその乗用列の RI の定義から、定義の仕方からこういうことが言えています。 で、今度は、えっ、ー、と、この、今度はこの不等式の右辺の方に、このキノコの仮定を使うわけですね。えー、キノコの仮定は、あの、こまあ、こちら、示すべきでしょ、こちらでしたので、えっ、ー、と今、今、えー、ラムダマイナス i マイナス1、えー、どっちだうんこっちの、あ、そっか、えっ、ー、と、 ラムダが、ラムダマイナス i よりも、その、えー、と大きなインデックスの方で、まあ、だから i が小さいときは、この、ラムダマイナス i がより大きなインデックスなわけですね。ですので、まあ、こちらの方に関して、この、キノコの仮定が成り立っているとしますので、そうしますと、えー、ここが、π、えー、の i マイナス1乗以上であると。それから、 ここがファイの i マイナス2乗以上であると。そういうふうに置き換えることができます。で、ところで、この部分ですね、この部分をあの フ, ァイに関しファイのべき乗に関してちょっとくくりますと、ファイのこれが i マイナス2乗が共通因子として繰り出せますので、かけることの1プラスファイという形になります。 でところが、このファイの性質から、ファイはこういう方程式を満たすということでしたので、実はこのファイプラス1、1プラスフか。1プラスファイというのは、これはファイの2乗に等しいということが分かっておりました。ですので、ここをファイの2乗で置き換えますと、これ全体が実はファイの愛乗になります。 ということで、そのキノコによって、その、まあ、あの、2の i に対して、この保守事尻書式が成り立つことが示されました。ということですね。これで、その、定理の主張の2番目 の, あの証明が終わったことになります。で、ここまでで何か質問。 ありますか。いいでしょうか。で。えっと。まあ、いくつかその注意なんですが。 えー、この今の証明した定理の証明というのはそのまあこの R の i ですねこのユークリットのご助法で定義される R の i を構成するときにその R の i がえーと一番こう要素が大きくなりうるねつまり上列の長さから長くなりうるときにはそのどういうそのための条件がどういう条件かということを こうまあ、調べたようなものなんですけれども、言い方を変えると、そのここで上位列を定義したときに出てきたこの QI ですね、この小の QI がどのような値のときに、この乗用列の長さが最も長くなるかということをあの調べたことがあります。で、えー、っとで、結果としてその何がいるかっていうと、その、あ, ある A と, A と B が与えられたときに、 その A と B から生成されるの上位列の長さが最も長くなるときっていうのは、ここで乗用を計算するときに現れるこの小ですね。小が常に1のときにの上位列の長さが最も長くなるということが言えるわけですで。じゃちょっとここだけ、あのこの全化式だけ残してやりしますけれども、この QY があ1のとき。 この QI が1のときに乗位率の長さが最大というなるという性質がわかります。で、えっ、ー、と、そうしますと ね, ね、実はその QI が1のときのその乗位率っていうのが、あの実はちょっと興味深いあの形になっておりまして、その、えっ、ー、と、QI が常に1のときの乗位率っていうのは、実は、 えー、と皆さんご存知だと思いますけど、フィボナッツの数列になっているということが分かると思います。あの皆さん実際にし調べてみてもらえると分かると思います。えー、とすなわち、フィボナッツの数列っていうのは、えー、とまあ皆さん計算するときには、えー、とまず最初に2つの 先頭2個の要素で1と1を用意して、で今度はそれをこう順番に加えていきますよね。1と2を、1を加えて2と、1と2を加えて3と、2と3を加えて5と、3と5を加えて8というふうに作っていくと思うんですけれども、ここではその、えー、とフィボーナッチの数列の、まあある、ある要素、ある要素からですね、例えば、えー、とこの8と5からだと、8を A と置いて、5を B と置いて、 でそこからあの上位列を生成してみましょうということを考えるわけです。そうすると、とまあ、あのここからだけは各自計算してもらえるとわかると思いますけれども、えー、と 8÷5 でこう上位列を生成していくと、あの常にその小が1で、余りがこのフィボナッチの数列の前の要素、一つ手前の要素になるような、そういう上位列が生成されることがわかると思います。 まあ、ちょっとあの面白い性質ですけれども、こういう形で、その多項、なんかこの整数の乗用率ですね、ユークリッのご情法によって作られる整数の乗用率のまあ一番長い、長くなり得る組み合わせっていうのを、このように、調べることができます。え、まぁいいでしょうか。あともう一つ、 あの注意はと、えっと、この定理はですね、そのまあ、今回の定理はその、まあ、整数上 の, あの、まあ、ユークリットのご情報をあの説明しましたけれども、まあ、同じことを対象の一元素対抗式間でもあの行うことができます。とその際には、あのユークリット関数というのを、えーまあ、ユークリット関数を 正規はそのユークリット関数というのを定義しましたけれども、まあ、それは、まあ、皆さんよくやるように、その、時数ですね、多項式の次数として定義すればあのいいわけです一応ちょっとこれ書いておきますか。 ちょっとこれは大事なことなんで書いておきましょう。 これから我々が使うのはこちらの方ですので、一応書いておきますと、先ほど の, そのユークリットのアルゴリズムの定理は整数上で証明しましたけれども、これは同じように、対 K の上 の, その一変数多項式間でも成り立つということを注意しておきます。そこで、ここでその物事を考えるためには、ユークリットのま まあ、これ、これユークリットのご情報をやるためには、その世界がユークリット世紀である必要があって、で、まあ、そこではそのユークリット観察というのを定義しなければなりませんけれども、 一変数多公式環状でのユークリット関数は、まあ、あの F の次数で定めるということですね。まあ、これは皆さん、その一変数多公式の割り算であのいつもやっていることですので、あのまあ、特にこれ以上説明の必要がないと思いますが、一応こうい う, こ う, いう枠組みの中で、その一変数多公式、対常の一変数多公式に対しては、まあ、同じようにのユークリットのご情報を行うことができます。 ここまででいいでしょうかで一応あの、おまけっぽいですけれども、一応、あのアルゴリズムとしての形も、あのまあ、そちらの方が 大, 大事だと思います。そちらの方も大事だと思いますの で, で、このテキストの51ページにあります、そのアルゴリズムも一応あの書いておきます、確認しておきましょう。 はいえー、じゃあいきますか。えっ、ー、と、入力。まず入力としては、えー、と、と G が R の原ですね。えっと、今、R は、まあ、ユークリッド五乗を考えてますので、まあ、ユークリッド正規、す学のユークリッド正規であるということを仮定しましょう。で、出力は、 まあ、R の原 D でして、この R は D はどういう性質を満たすかというと、入力である F と G の GCD であると、こういう D を出力するアルゴリズムです。 で以下あのステップあの順番に追っていきますとまずその f を r0 に代入しますでえーとまあ g を r1 に代入しますそれからまあ変数 i というのを作ってそこに1を代入します で、まあ、次があの、そのループなんですけれども、えっと、y ル, ループがありまして、これはあの Ri が0でない限りは、次のこのループの中の処理を自由に実行しなさいという指示です。で R の i はですね、今どういう値かというと、あの先ほど前のステップで i に1を代入していましたので、1回目 の, この、ここ一回目にこの、この括弧二2番の分を実行するときには、R の i が0かどうかというのを調べます。R の i が0でない限りにおいてはどうするかというと、これはあの前回の授業のときに定義した割り算なんですけれども、 えー、R の i-1 を R の i であの除したで、まず除断を行いまして、小を 9i と、それから上用を R の i プラス1としなさいと、まあ。そういう指示ですね。で、その次に、まあ、i の値を1増やしなさいと。しています。一応、あのまあ、ちょっと書き方の注意ですが、 ちょっとここを地下げしていますけれども、この地下げのところにあるこの一連の指示をですね、このホワイル文の中で実行しなさいということを言っていますので注意してください。よく C 言語なんかですと、この例えばこういうループの中の一連の指示ですね、これをブロックと言いますけれども、C 言語の中ではこのブロックを中核法でくるということを知っている人もいるかもしれません。 あとは、先ほど、最近のですね、このよくある Python とか Ruby といったスクリプト言語では、そのブロックを指示するようにそのに、カッコを使う代わりに、スペースで自作用をすることによって、あ, のある決まった文字の自作業をしたところをまあ同じブロックとしてあの繰り返しなさいという、実行しなさいというふうに指示をする言語もあります。 で3番目としましては、まあ、このファイル分がですね、あのー、終わるときっていうのはこの Ri がこの0になったっていうときですの で, で最後に Ri のマイナス1をまあ D に代入しなさいと。 で、その D の値を介して、このアルゴリズムを終了します。というわけで、アルゴリズム自体は、この先ほどの定理をですね、この書かれた計 算, 計算手順をまあそのまま書いたという程度のものですけれども、うんと一応、まあ、あのー、これで、 まあ、このアルゴリズムが停止するということについても、一応テキストの中に、証明がありますので、各自確認しておいてください。ここま で, で質問などありますでしょうか。あと、そうですねあ、あとはそのアルゴ、ユークリド語除法に関するそのいくつかの例題ですとか、それからあの演習問題があります。 それから52ページに行きますと、二進 GCD アルゴリズム、バイナリー GCD アルゴリズムというのもありまして、でまあ、あのこれはちょっとやや専門的になりますけれども、えっとまあ、整数に関しては、このバイナリー GCD アルゴリズムによって、そのえっとまあ、計算の効率がさらに大きくある、高くなるというようなことも知られております。 まあ、一応、この授業では時間の都合で割愛しますので、興味のある人は各自、興味が必要に応じて調べてみてください。はい、では、次にですね、このセクション 4.3 ですね、テキストの52ページの下半分のほうにあります、セクション 5.3 の拡張ークリッド語助法に進みたいと思います。 えっ、ー、と、d x エク n d e d e u c l i d と言いますが、えっ、ー、と、ある意味、この拡張ークリットご助法が、まあ、この計算基礎学1の授業でのまあ一番の山と言ってもいいでしょう。まあ、本来は、のこの、まあ、坂井先生のテキストにもありますけれども、あの計算基礎学に関する話題は、他にもその整数論に関連した話題がいろいろありまして、 まあ、そちらもあの、まあ、興味深いも し, もしくは大事な話題がいくつもあるんですが、まあ、なかなかそのこの授業時間内ではその取り扱う全部取り扱 う, うのは難しいですので、えーとまあ、僕はどちらかというとその、まあ、あのその多項式の計算の方があのより専門領域なのであの、まあ、どちらかというとその 多, 多項式に関連したアルゴリズムのあの。 説明に重点を置きがちなんですが、まあ、その中では、あの拡張ゆっとご情報というのは、そのまあ、計算台数などではあ、あるいは整数論においても非常に重要なアルゴリズムの一つですので、まあ、ここはあの、えー、重点的に説明したいと思います。で、じゃあ何があの拡張かっていうことなんですけれども、 例えばその皆さん、整数の GCD のことをやったときにですね、与えられたあ、あ今ですね、整数 AB が与えられたとして、D がその A と B の GCD であるときに、 えーとまあ、その時の性質として、あるその整数 s と t が存在して、ちょっとサきだとの気持ちを紛らわしかな、ちょっと申し訳ないですがあの s と、こちら s と t ですね。s と t というあの整数が存在して、えっ、ー、と、s 倍の a、a の s 倍プラス b の t 倍があの1に等しくないという、そういう性質を満たす s と t が 必ず存在するというのが、あ、ごめんなさい、1、e、じゃないですね。これ D ですね。すみません。A と B が互いにそのときには、この D が1になると。それ以外の場合には、A と B が GCD になると。そういう性質があります。で、実は、このようなときに、 こストと T をあの早く、なるべく早く求めたいという需要があの、この整数や多項式のアルゴリズムにおいてはしばしばあります。 でそのため の, あの方法というのが、えー、これから紹介します、あの、拡張ークくットご情報でしてあの、この拡張という部分はまさに、この、今必要とされている S と T を、その、求めるですね。まあもちろん D も求めるんですが、D を求めつつ、求めながら、あの、S と T も、こう、あの、系統的に、システマ的に求めるというのが、この拡張クうットのご情報です。で、 えー、と多分あの、数学類の人たちは、多くは、あのまあ、去年ですね、この大数の授業をやったときに、ニユークリットのご助報はあの、ある程度習ったんじゃないかと思います。で、その中で、そのこういうあの関係式を満たす S と T の増質についても、ある程度あのやったのではないかと思うんですけれども、えー、としかしながら、あのどうですかねその、アルゴリズムの形では少なくもやっ それと、あと、その割と何でしょう、この 上, 上流列をこう遡っていくことで、こう、アドホックに求めていった面があったんではないかというふうに思います。えっ、ー、と、実はあの、えーと、僕はあの、去年ですね、この授業を初めて受け持って、で、えっ、ー、と、皆さんの一つ上の学園たちを受け持ったんですけれども、えー、そこで、 もうまあ、当然、期末試験も初めてだったので、初めて期末試験をして、こう答案を見ましたらですね、そのえ結構そのあの僕が想定したい聞いたのと異なるあの答え方をしていた例があります。あの特にこの拡張有機率の補助法のこの S と T の求め方の段階でですね、僕の想定していた、もしくはこの こ, こで説明したアルゴリズムとはちょっと異なるあの求め方をしているあの答案が、あのまあ 一部ありましてで ど, れがどれもそれあの 見, 見てみると同じようなやり方で求めてるんですね。でどうしたのかなと思ってその例えばそうです、ね、皆さんが2年生の大数で使っているあの例の大数入門の教科書なんかを見てみるとあなんかあの計算の仕方がだいぶ似てるなという印象を得ましてですので割とこうなんか2年生 の, あの流儀でこ う, あのあこういう流儀でこうあの皆さん 勉強してきたのかなというのは感じられるところがありますけれども、また、これからやるのはそれとはまた異なる形でですね、もっと、ちゃんと、もっと系統的にあの S と T をずらずらずらっていうふうに求めることができるアルゴリズムをやります。で、まず、その根拠となる定理から示しましょ う, う。と あですね、テキストにはちょっと あ, のあまりちゃんと載っていませんのでここで板書で書きます。えー、とまず、うん、問題設定なんですが。 最初の問題設定のほとんどは、先ほどのユークリッドアルゴリズムの際の定理 EA と同じ設定にしておきます。例えば、与えられた数 A と B ですとか、それから、それから、乗用ですね、乗用列、R0 から R ラムダプラス1、それから小の列、小は9の1か。 9の1から9のラムダ。まあ、こんだけのものを定義しましたけれども、これは全て先ほどの定理と同じ設定とします。 それからそれに付随しまして S0 から S のラムダプラス1それから T0 から T のラムダ1プラス1これらも整数としますけれども えー、とこれらを次のやり方で定めます。えー、とまず s0 が1、えー、次に t0 が0で今度はそのインデックスが1のときで えー、s1 が 0t1 が1えーそれから i これ今度はそのインデックスが2以上のときなんですがえっと s の i プラス1が えー、s の i マイナス1マイナス s の iQiQi QI はその前に定義した小ですねで t の i プラス1はえーと t の i マイナス1マイナス t の iQ の i 出会は、一からラムダの間を持っています。で、えっ、ー、と、この時ですね、次の成り立つというのはこの定義です。 えー、とこのと以下いかなり立ちますということで、1、2、3、4、5、6と6つの性質があります。まず1番目は、 i が0から、えー、とラムダプラス1までに対して、えっ、ー、と、si、a の si 倍プラス b の ti 倍があの、あ、ごめんなさい、ri ですね。えっ、ー、と、ri にとしくなる。 で特に、えー、i がラムダのときですね、えっ、ー、と、s ラムダの倍の a プラス t ラムダ倍の b、コール、えっ、ー、と、a と b の GCD に等しくなります。 で、あの、まあ、もうあの、この最初の性質から言えることは、その、まあ、こういう関係式、えー、これは、その、先ほど一番上のところでは、その、えっ、ー、と、A と B の GCD の D に対して、まあ、上の、N、式のような性質を満たす S と T が存在しますということを言っていたんですけれども、えー、実は、この各種有機率のご助法ではもっと強いことが言えて、その、 A と B の GCD を計算する過程で、順々に出てくるこの乗用列の各要素に対して、こういう SI と TI が存在すると。しかもその計算は、ほぼその RI ですね、この RI を計算するのと同じタイミングでできるということを言っています。で、それから2番目の性質としては、 えー、i が0からラムダに対してうーんとえっ、ー、とティー t i プラス1マイナス t i ス s i プラス1というのが、えー、とマイナス1の i 乗に等しくなる。 それから3番目の性質としては、えー、i がこの0からラムダプラス1までの範囲で、えー、と Si と Ti は互いにそうです。 それから4番目の性質としては、i が0からラムダに対して、ti と ti プラス1の積ですね。 0以下かつえと絶対値ではあの t の i プラス1の絶対値の方が ti の絶対値以上になるということを言っています。でまあ、ここで言えるのはそのこの2つの積が0以下ということはその符号が あのこれ両方ともゼロでなければ符号が反転するってこと言ってますねその ii プラス1って隅に違って ti の符号は政府政府の順番で反転すると。で、えー、と実は同じことがその si にも言えまして。 これが同じ性質が Si にも言えます。ですの四4番目の性質はこの Ti の符号とそれから代償関係ですね、代償関係の並びに関する性質を言っています。で次5番目は えー、i が1からラムダ1に対して、えっと、r の i マイナス1とそれから t イの絶対値の積がエ a 以下であると で、Si に関しては、R の i-1×Si の絶対値の積があの B 以下であるということを言っています。まあ、ちょっと、これはあの分かりづらいんですけれども、とまあ、大抵の場合、こ の, あの R の i-1 っていうのは、こう、あの1でしたから抑えることができますので、そうすると、この p i の絶対値と A の関係、それから、 まあ、SI の絶対値と B の関係と見ることができます。大体いい実用的にはそうですね。この TI と SI の大きさというのはそれぞれ A や B で抑えられているということを言っています。それから最後、6番目ですが。えっと。えっと、A がもし正にならば、 i が1から i が1からラムダ1に対して ti の絶対値が A 以下かつ si の絶対値が B 以下ですさらに えー、A が1より大きくかつ B が正ならば Tb ラムダがえと2分の絶対値は2分の A で抑えることができてえとそれから S ラムダの絶対値は2分の B で抑えることができます。 えー、と以上、ちょっと長くなりましたけれども、まあ、拡張ゆっくのご助報に関してはまあこう、このような形が成り立ちます。で、まああの、結構項目数は多いんですが、あの一番重要なのは、この一番の一番ですね。一番だけは、のこの授業でぜひマスターしてもらいたいと思います。 まあ、あとは、多分あとはその次は、多分六6番あたりはちょっと使えるかもしれない。残りはまあ必要に応じて調べれば良いという感じです。1番は、とりあえずこの授業でマスターしてください。なので、ここまで質問などありますでしょうか。はい。じゃあ、と、まあ、一応ですね、今日は、あの、ゆ、まあ、ーくりクイプのご助講からですね、拡張ゆっくりとのご助講のその定理の、えー、主張を書くところまでやりましたので、まあ、ちょうど、 えー、と時間的に気の良いところに来ましたので、えー、と次回はこの今説 明, しあの説明しました、の拡張ゆっくりとご助法の証明の部分からですね、始めましてで、アルゴリズムを説明して、それから、えー、と以後順番にその拡張ゆっとのご助報の、まあ、応用例について説明していきたいと思います。それではあの今週はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。